ご注意ください。扉 This train terminates here. You cannot board this train. 電車がまります。危険ですので黄色い線までお下がりください。 でご注意ください。ここ 乗り参ます。電車はこの駅までですご乗車にはなれませんのでご注意ください当駅52分発神戸三宮駅快速急行6両編成でまいります足元1番から6番の丸印でお待ちください52分発神戸三宮駅快速急行6両編成でまいります足元1番線ご注意ください 神戸三宮駅快速急行この電車の次に6両編成で参ります。 錦錠までと各駅と天草木向こう側、甲子園岩津西野宮芦屋岩崎です。<音声><音声><音声> 王 り, <笑><笑> り, りのお客様、そりました、トイいから前のお客様に。